皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月28日。いよいよ、チームレベルが67になります。運がいいチームは、3日くらい前に67になったみたいですが、うちのチームは、運が悪いので、この短期間ですでに7000ポイントくらい差をつけられた感じです。与えられたクエストは毎日全部消化してるのに、納得いかないですね。 むしろ、何個かクリアせずに、スルーした方がいいんだろうかなんてことも考えてしまいます。っていうか、129ポイント足りませんでした。本当に、何なんですかね納得いかないですね。これで8000ポイントくらい差がついた感じですかね青リンゴ色のユニフォームを着られるのは、もうちょっと先なのじゃ。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。